フジテレビ系にゲスト出演したが番組内で共演した女性への紳士的な対応が素晴らしいとネットで話題となっている。平野はこの日番組レギュラーのキングプリンス騎優太と真のキングの座をめぐって対決。3番勝負の初戦超高速マシュマロキャッチ対決ではまず騎が勝利をつかむ。続く車庫入れテクニック対決では 先行の騎士が停車する場所を間違えるというミスを犯して1分48秒という結果に終わったが、車が好きすぎて車を彼女と思って運転してるという名言を放った後行の平野は、あえて騎士が間違えた場所に同じように一度止めた上で1分7秒という記録を叩き出し、文句のつけようのない勝ち方をしてどやかを 僕は真摯に戦おうと思いまして、と説明した平野に、大色紙は嫌な奴から、と苦笑いしつつもやっぱり紫王はうまい、とドライビングテクニックに感心していた。そして最後は英語力バトル。リスニング勝負は平野が制した後、それぞれ外国人とペアを組み、別室にいる相手に英語で指示をしてミッションをクリアするというゲームを行ったのだが、 平野はそこでケイトさんという女性とタッグに。平野に与えられたミッションは、ケイトさんに拡声器を使って、愛してる、と叫んでもらうという内容で見事成功。騎士チームよりはるかに早いタイムで成功させたため、平野が勝利を収めたのだが、この、愛してる、と言ってもらうというところで、平野の紳士ぶりが発揮された。平野は彼女に、Say I love you shout! Please, I love you, と言って、叫んでください、とお願いした際、申し訳なさそうな顔で、ソーリー、ミッション、ごめんね、任務だから、と釈明。人前で、愛してる、と叫ぶ羽目になったケイトさんを気遣っていたのだ。この平野の優しさに胸キュンした視聴者は多かったようで、ネットでは、紳しすぎて死んだ。 キくんやパートナーのケイトさんを常々気にかける優しさが見られて、また平野潮さんのことが大好きになった。英語がままならないのにケイトさんを気遣う英語を話すのはさすが平野くん王です。といった絶賛の声が続出する事態に。 騎士さんとの対決をフェアプレイにしようとする真摯な行動や最後に対決と言ってもなんだかんだ心の中で騎士くん頑張れと思ってしまう自分が悔しかったと振り返る仲間思いの姿さらには女性への優しい気遣いなど平野さんの魅力が爆発したような放送内容にメロメロになったファンは多かったようです。ファンのみならずお茶の間の好感度を上げたのも間違いないでしょう。